新型コロナウイルスで、とうとう日本でも感染者が出た。さらに、死亡まで出た。とりあえず、私は、飲む点滴、で対応した。